「うんうんうにつけたヘッドフォンのだ子は」 私だけのヘリは強がっているわけないじゃないかと言い聞かせて しい せ「ものしりつつものしりつ